インンクチャンネル皆さんこんこにちは今日は2019年最後の中央競馬ホープフルステークス当日の中山競馬場に来ています今日はですね万馬券当たるまでまで帰れせんということでとにかく万馬券を狙っていきたいと思いますそれでは早速行ってみましょう今日は馬飼で馬券を買うんですね こちらの右のところに自分の手のひらをかざし手のひらの静脈を読み取るそうですそこから馬券の購入画面へ進んでいきます画面のタッチパネルだけでなくマークカードや携帯からでもうまくで購入できるそうですよ12 6 6 6 6 6 6 6 6 初めてなのでまだぎこちないですねこのようなレシート形式になっているんです ね, ですねあさあというわけで。 第1レース目ですどうでしょうか一番最初から当たってしまったら、うん、それはすごいラッキーですね。 着くのが入っていませんでした。でもまだまだこれからです。アクシデント発生。なんと二レース目で、私が予想に入れていた二番のグーガルドリームがベース前に。いっぱいね、外走りに行っちゃいました。だいたい二周ぐらい。 すごく気持ちよさそうに走っていましたね拍手してんじゃねえぞギャングル依存症ども先ほどの2番を入れた4頭での3連単ボックスで購入していたので 単立ての3連単ボックスになってししままいましたなかなかこれは厳しそうですでもですね無事払い戻し金は先ほどの2番が出走停止になってしまったのでゲットしました逃げずに勝負していきます カメラ全然映ってねえぞこれはですね馬がすみません全然映っておりません申し訳ありませんが皆さん手前の柵とともにレースをお楽しみください ありませんこれも2着の15番入れてないですねはいそしてお昼ご飯にはこちらの右下のとりせんの骨なしチキンを食べました衣がサクサクで分厚さもちょうどよくて予想しながら食べるのにバッチリかなと思います でね、皆さんちょっと塩とかがね、欲しい時はパラパラパラーってお塩とかもかけるとより自分のね、好きなようにしょっぱさをアレンジできますよ欲しいところまではいくんだよねさあというわけで。 いつの間にやら8レース目まで来てしまいました万馬券の道がまだまだ遠いです全然惜しなかったさすりもしておりませんやはり万馬券ということで1番2番3番人気を全て選ってしまうと1万円から遠ざかってしまいますよねですので その馬券の購入方法やどの何番人気の馬を持ってくるかっていうのがすごく難しかったですね八番人気は拾ったのに2着が抜けましたいよいよホープフルステイクスですさあメインレースの回までやってきましたこの表示内容で購入する場合よろしく もうそろそろ万馬券じゃなくてもいいから当たってほしいっていう結構気持ちが大きかったですねだいぶ慣れてきましたねメインレースということでちょっと多めに今回は購入しましたさあこの1番と11番に3連 こちらの、ね、結果がかかっております頑張って トークフルステークスですね一番人気がコントレールでしたなのでやはりここはもう思い切って一番人気を外してみましょうということではいコントレールは入れていなかったんですけれどもさあ皆さんどうでしょうコントレールが1着になってしまいましたねこれねはいとてもガチガチの結果になってしまいました あと1レースになっちゃいましたまだ最終そうだ頑張りましょう悲しきかなこの選べる番号ももう残り12のみとなってしまいましたここらへんの時も心は結構ボロボロです すいませんでした。泣きのもう1回、阪神の最終レースで逆転を目指します。中山のでのレースは終わってしまいましたが、まだ阪神が1レースあるということでね。はい、こちらにね。もう最後の頼みの綱としてかけてすべてをかけていきたいと思います。 ♪3 連単ということでですねはい結構、頭数を多めに設定し最後のレース、臨みました。 どんどん11番ぐんぐん伸びてきますこれは嬉しいぞそうなんですこの時あの11番一着に来たエイティンガールがですねあの当たったことにすごく喜んでいましたちなみにこのエイティンガールは 2月2日のシルクロードステークスで2着に入っていましたねでこの時に1着が当たっていた喜びで全然、あのー、他の23着を確認しておりませんでした喜んでいるのもつかの間実はですねはい皆さんこの番号を見比べれば分かる通りに 番は入っていませんでしたねはいということでですねこちらの万馬券犬企画なんと唯一のプラスが出走停止だった馬の払い戻し金というとても悲しい残念な結果になってしまいましたでもでもですね是非またリベンジをしたいと思っておりますので是非もう一度チャンスお願いしま す, 頑張ります チャンネル登録よろしくね